えなんかスピード速い気がするんだよなんでこれえスピード速いえ何それ<笑>はいドローンレースをやってる方にはもうおなじみのこのタトゥーっていうメーカーの、えー、新しいバッテリーが出たので紹介したいと思います、えー、タトゥーっていうのは、えー、5インチっていう大きい機体の FPV ドローンレースでよく使われる一番ポピュラー一番人気な、えっと、バッテリーだと思いますそれの新しい、えー、バージョン今まではバージョン 3.0 だったんですけどバージョン 4.0 が出たので 3.0 と比較していきたいと思いますこれを開封していきたいと思います、えー、まず箱はこんな感じで黄色いタトゥーといえばっていう感じの色になってますねでここに、えー、タトゥー R ライン 4.0、1400ミリアンペア、22.2 ボルト、1300CXT60 と書いてあります。で、えー、今回このバージョン 4.0 が出たのは1300ミリアンペアと1400ミリアンペアになってます。今までは1500ミリアンペアもあったみたいなんですけど、今回はこちらの1400を開封していきます。この箱を開けるとこんな感じで。 バッテリーが入ってますこちらですこのステッカーも結構新しくなっててかっこよくなってますねはいで厚みがこんな感じはいでこちらがバランスコネクターでこうちゃんとケースがついてますねそして XT60 のコネクターです多分この辺の辺コネクター類は まあ、今ままでとと変わらなないいかなと思いますそれではこちらの、えっと、比較をしていきます、えっと、こちらの1400の V3 と比べた、えー、スペックを言っていきたいと思います、えー、同じ 1400mAh で高さがこちらの方が 1mm、えー、薄くなってますスペック表での数値となるのでこれが実際どれぐらいあるかっていうのは後で測っていきたいと思いますで長さ 長長さがちょっっと2ミリ長くなってみたいです高さが減って長さがちょっと伸びてるでさらに、えっと、放電レートこちらのバッテリーが出せるパワーが1200から1300になりましたそして、えー、バースト放電レートさらにパワーが出る放電レートが2400から2600かなになってるそうです で重さはマイナス 11g 軽くなってるみたいですすごいですよね同じバッテリーで同じ容量なのにちっちゃくなってるっていうではそのカタログスペックとこちらの新品のバッテリーがどれぐらい差があるかっていうのを見ていこうと思いますはいではちょっとここに測りがあるので測っていこうと思いますえっと 227g でしたちょっとスペック確認します カタログスペック的には、えっと、重さが222でプラスマイナス20って書いてあるんで多分それは環境によって変わってくるんだと思うんですけどまあその V3 のカタログスペックよりは軽くなってますでも多分個体差があると思うんで軽いバッテリー重いバッテリーは出てくると思います。はいそして、えっと、この 立体的なその大きさを測っていこうと思います、はいえっと、こちらの野木瀬をちょっと使ってみたいと思いますじゃあまずえっと高さ厚みどこが高さなんだろうな<笑>えっと多分これが高さですねこれだとえっと 37.637.6 ぐらいですここがでカタログカタカタログスペックだと78八。 なのでちょっと薄いですねカタログよりでえっ、ー、とこちらでこの、えー、と長さ測っていきますまあちょっと、ね、シュリンクとかあるんでまあ大体ですけどね大体 7078.5 70、えー、ぐらいですかね 78.5 でえっ、ー、とカタログスペックは78なので大体合ってますね でえー、とこちらの長さは、えー、と V3 より長くなっているみたいですそして、えーとまあ、そんなもんかな、まあ、大体あのカタログスペックと同じぐらいで、えー、と多分 V3 より軽くなってるし形が結構スマートになってると思いますでここからが、えー、と面白い検証です、えー、小学生あもう中学生か<笑> 4月から中学生のドローンパイロット 上関風学にこちらの V4 の1400を、えー、飛ばしてみてもらいました。そしてえっ、ー、とブラインドテストって言ってこの V3 と V4 えっ、ー、とあの言わない状態で機体だけを渡して飛ばしてどっちが V4 か V3 かっていうのを当ててもらうテストもやってもらったのでぜひご覧ください。どうぞ。じゃあちょっと今日はこのねこの えっと、V4 バッテリーと V3 バッテリーどっちを自分が飛ばしてるかっていうのを当てられるかどうかっていうのをやってみたいと思いますはい OK、はい、よしじゃあちょっと準備してねお願いしますあのゴーグルつけてあの座って待っててよしはいじゃあまず最初は このバッテリーで行 き, きまーすじゃあ行きますはいどうぞいや待って分かんないんだけど分かんないそっかまだ1回見たから分かんないそうそうまあ一個目感触確かめてもらって どうですかってまだ1回目だったら分かんないでじゃあまずは確かめてる感じねうん動きを はい、ちょっと外さないで、ね。はい、これが一個目。メイクね、つけといてね、ゴーグル。うんはい、二回目は。これです。いいっすよ。 違いあるどうどうどうえー、何これ変わんなくね変わんない<笑>マジで は。<笑>違いはある。違いある。いや、なんか、かい気がするんだけど、なんか、うん、気のせいかもしれないし。ってことは、あんま変わんないのかな。ワンちゃん、ね。もういいや。お、お、お、お。やった。<笑><笑> 2個目のバッテリーはこれでしたさあわかるかなはいじゃあズバリえっと V4 のバッテリーはどっちだと思いますか1回目か2回目いや1回目1回目いい正解ですーー<笑><笑>すげえ マジで当てたじゃんこれが2回目、うん、なんとなくなんとなくそんな感じかしたじゃ あ, あんま変わんないのか な, そ, のここなそこまで変わんないそこまで変わんないなるほど考えてやれば も, もしかしたら変わるかもでも当たったね、うん、まあなんとなくはい<笑>はいありがとうじゃあねーバイバーイはいいかがでしたでしょうかえっと正直なところ多分 あんまり気づいてなかったですねどっちが VV3 4っていうのはでもまあその軽くなったりあの物理的に良くなってるところもあると思うんでえっと是非こちらの、えっと、V4 使ってみてくださいはいそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ